皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。2022年8月5日。バージョン 6.2 のアップデート情報をいろいろ見落としていましたが、今回はこれです。コイン屋で1万ゴールドで売っているコインボスの報酬が、現物確定になっていました。通りでロスターのお題のバラモスから、現物しか出てこないわけです。 ということは今の私がやるべきことは74枚ある悪霊の神々強メダルをぶっ破することではないでしょうかご覧の通りやはり現物確定ですねしかも強メダルなのでおまけの破片3個もついてます今日はこれをひたすら周回しましょうとりあえずここに23個の悪霊の仮面がありますひたすらリーネさんに合成してもらいましょう ひとまずレベル59になりました。今日はもうとことんまでやりましょうはい、これでリーネさんのレベルが60になってカンストしました。もっと時間がかかるかと思いましたが、思っていたよりだいぶ早く終わりました。やはりラッキー合成が 2% も上がるのはとても大きいですね。 これで次のコインボスに安心して乗り込めます。余った悪霊の仮面は次のレベル上限解放に備えて破片にしておきましょう。ちなみに、アトラス、バズズ、ベリアルの単体アクセサリーは1個も出ませんでした。悪霊の仮面が確定で出るようになったので、今まで出ていた単品アクセサリーは出ない仕様になった模様です。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。